徳島市の慢性腰痛専門辻生体院長の辻ですす本本日も動画をごご覧いいただき本当にありがとうございます、えー、今日はですね、えー、今9時なんですけども、まあ、治療が終わって、えー、帰ろうかなと思ったんですけどもまだですね奥さんに連絡したところ息子が起きているのでまだ帰ってくるなと<笑>あの僕が帰るとちょっと起きてこう暴れてし暴れて喜んで暴れてしまうのですごく嬉しいんですけど。 <笑>まだ帰るなということなのでゆっくりですね、えー、作業を終わらしてから帰っていきたいと思いますはいで前回からですね、えー、お伝えさせていただいている、まあ、腰痛原因菌のランキングですね、えー、第5位が大体二頭筋というところでですねあよくあのテニスボールをこう引いてやってもらうという動画を何度か上げてるんですけども 中にはですねやはりこう神経痛がまあ症状としてきつい場合とかあの方は、まあ、腰痛で普通に腰だけ痛いという方は全然問題ないんですけども座骨神経の症状とかヘルニアとか脊柱管の症状で足部分にこう太ももの部分に痛みが来ているという方はあこれをすると少しこうきつくなってしまうテニスボールを思いっきり引いてしまうときつくなってしまう可能性もありますので、えー、今日はですね簡単に手でできる方法ですね。 大体に頭筋を自分のご自身の手で簡単に緩める方法っていうのをお伝えしていきたいと思いますので、えー、ご覧頂ければと思いますで場所についてはですね前回お伝えさせていただいた動画をですね、えー、またこの動画の終了画面のところで、えー、また出てきますねそっちを見て頂ければと思います続けてですねはいではやっていきたいと思いますはいですごく簡単なんですけども ですねまあ、太もも の, この裏の筋その裏の筋肉になるんですけども、えー、まあこういう感じで椅子、まあ、に座っていただいてで足を で, す、ねまあ、できるんであればこう片足をです、ねまあ、こう浅くてもいいんですけどこう曲げてほしいんですね曲げた状態であーこう足を上げておいていただきます別に両方でもいいんですけどちょっとこう体勢が崩れてしまうと思うの、ね、で、まあ、片方がいいのかなと。 足の裏部分をこの指ですね。この指を使ってこういう感じで、えー、マッサージをしていきます。でえー、大体ですね。この太もものまあ、ちょっと外側の部分からですね。ちょっと見にくいかもしれないので、この外側の部分、えー、こういった感じ で, ですね。この指と指でこう両方を使ってもらって大きくですね。こう触っていくとですね。あの、全体的にコリッとこう触れる筋があると思います。筋張ったような感じです。 でこう触っていくとです、ね、こう結構痛気持ちいい感覚が、まあ、得られると思うんですけどもこの中 で, です、ね、最初はです、ね、3点ぐらいをやってほしくてこの上の部分でいうとこの膝の真裏からちょっと指1本2本分ぐらい、えー、見にくいですね膝裏から指1本2本分ぐらいのちょっと外側のコリコリした筋ですねこここのの部分にに対して、えー、この太もも方向です、ねに もらって上に持ち上げるような形で、えー、入れ込んでもらってこのままですね。マッサージをこう揺らすような感じでやっていただきます。こんな感じではいでこっちから見ると。こんな感じですね。こんな感じでこういくとまあ こ, こんな感じですねこ。これはしないでくださいね。これはしないでください。こういう感じでぐっと入れ込んでもらって、横にこうゆらゆらゆらゆらとやっていただきます。 でまた終わったら、ですね今度下の方ちょうどど真ん中ぐらいの位置をあコリコリコリコリとやっていただいて、えー、最後にこの下の方ですね、あのこの座骨っていう、まあ、座る骨のちょっとまあ上ぐらいで、下すぎると、ですねちょっと力入りにくくて、やりにくいと思まあ少し上ぐらいであ、コリコリした筋があると思うので、こいつをですねこうコリコリコリコリと、えー、マッサージをしていただければと思います。はい でなかなか効果がないという方はじっとです、ね、このまま押さえ続けていただくのも結構です。こうコリコリする、もしくはぐっと中に入れ込んでもらえてこいつをです、ね、ちょっとこう揺らすようなイメージですね。ぐっと入れて、ぐっと入れてもらってちょっとこう揺らす、コリコリするのもいいんですけど、ぐ、う、っ、ん、と入れてちょっとこう揺らすだけでもかなり気持ちよくあマッサージできると思いますので。 ぜひ試していただければと思っております。はい、では本日も動画をご覧いただきありがとうございました。